はい、えー。ここでは、スライドに Ruby を振っていく、振る方法。ね。結構たくさん Ruby を振る場合に、まあ、あの、私がよく使う方法をご紹介します。ね。これ全部の漢字に Ruby を振るとします。で、結構大変ですよね。はい。えー、で、えー、こう、なんていうんですか。こういうね、文字を入力するところを、ここに重ねますね。はい。えー このぐらいもうちょっとですかね。はい。で、ここに、ひらがなを打っていくだけですね。ちょっと字が大きいかな。えー、このぐらいにしましょうか。ね。で、こわって、はい。はい、これで、例と読む方法に Ruby を振りました。で、次に、 の段に行きたいんですけども、絶対うまくいかないんですね。えっ、ー、と、ペアごとですよね。ごとってやったら、あ、かぶっちゃいますよね。ちょっとね。だからちょっとこれ上に持っていかないといけない。行かないといけない。でもここでバックスペースをすると上に行きすぎる。っていうときは、えっ、ー、とですね、そのごとの上の、ね、カーソルを一つ上げて、シフトを押して、 右カーソルですね。右、なんていうんですか。矢印をします。で、そこで大きさを、フォントをちっちゃくすると上に上がっていきますよね。スペースが小さくなるから、もちろん、その次の行が、あの、文字も上に上がっていくということです。で、まあ大体高さがあったなと思ったら、また同じように、こうと、あり、当てられた、段落、 読みえ。こういうふうにして振っていけば、振れますね。簡単にね。はい。で、次です。えっと、ね、シフトを押しながら、こう、ね、あの、エンターを押します。で、やっぱりその次の行行こうと思うんですけど、ここだと、ちょっと行き過ぎですよね。ここに報告って書いてしまうとかぶってしまいます。ね。そしたら、あ、ちょっと待って。 はいそしたらやっぱりシフトを押しながら右矢印を押して一つのあの部分だけ選択するわけですね。で、そこで文字を小さくしていく。そうすると上がっていくから、あ、よし、これぐらいでいいかなと思ったら、あとはよいしょ、よいしょ、よいしょ、押 し, していくわけですね。報告を聞いて、 はい。情報を共有。はい。できました。はい。で、シフトを押して、エンター、エンター。ちょっと高い。よし、ここか。ああ、行き過ぎた。で、ここだと、全体、かぶってしまいますから、シフトを押して、右。で、やっぱ文字を小さくする。で、まあ、このぐらいの高さでいいなと思ったら、 よいしょ、よいしょ、よいしょ。と、持っていく。こうすると、はい。まあ、簡単に Ruby が触れました。ね。まあ、これは2つの、あの、んていうんですか、ブロックを組み合わせるだけですね。だから、これをこう下に持っていくと、こう、なくなっちゃいますね。はい。だから、Ruby は Ruby で振って、本文、本文で、あの、振っとく、あの、 入れとくということですね。はい、以上です。